お店を先頭に進んでまいりましたしのぐれんの皆様まもなくここオームテント前の会場まで踊り込んでまいります皆様道を広く開け て, て、えー、お待ちくださいますようご協力をお願いいたしますこれよりこちらの会場に踊り込んでまいりますのはしのぐれんの皆様です 渋てのれます。 ありがとうございました。島国の皆さんでした。ありがとうございました。